令和元年10月6日第24回阿蘇マルシェが阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センターで開催され早朝からたくさんの来場者でにぎわいました午前7時に阿部牧場の搾りたて牛乳が先着100名に配られ阿蘇マルシェがスタートしました今回の阿蘇マルシェでは 阿蘇で採れた新米を味わってもらおうとうちの薪料理維新の会が旬の食材で朝食を作り先着200名に500円で提供されました朝食には釜で炊かれた一目めぼれ、こしひかり、ミルキークイーンの3種類のご飯や煮物、だし巻きなどのおかずとお漬物が並べられ来場者は新米の食べ比べをしていました 会場には阿蘇の特産品や加工品野菜などの出店もありお買い物を楽しんでいましたステージでは10歳以下の子どもたちによるおにぎり上手に作ろう大会があり子どもたちは思い思いのおにぎりを作り会場を沸かせていましたまたよさこいチーム阿蘇いカルデラによる踊りや日の山スポーツクラブのヒップホップダンスなども披露されました 最後に会場内で買い物をしてスタンプを集めると参加できるスタンプラリー抽選会があり出店店舗から阿蘇の特産品や人気商品が当選者にプレゼントされました残念ながら当たらなかった来場者にも阿蘇の新米と赤牛くんキャンディーのつかみ取りがあり今回の阿蘇マルシェも盛況のうちに終了しました